ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。グリーン車の工事と、トイレの工事等を、中央線でやっているそうです。オレンジ色のラインですね。 を描くようなおしゃれな色使いにできないのかな 反対側から209系線番台が来たぞ中央線の工事のため代わりに持ってきた車両です ご視聴ありがとうございました。